めおおおおめちゃめちゃゃあ頭にっちょろちょろいってる。 おー お, ーおめちゃめちゃごいこっち見てるぞお前お前の方見て悪かったよおめえかっつって<笑>あきたきたきたっ来た来た来た出てくるよこれきっとお力ためてる力ためてる力ジャンプする時はほら体を渦にしてから飛ぶからジャンプじゃンプジャンいいや閉じちゃってもう動き始めたからいいや感じがちょっと変えましねちょっと動いたからいいやありがとううん やっぱ生き物ってすごいね、こう見ると、これを例えばロボットなんか無理だもんね、こんプログラムすんのね。生き物ってすごいね。はい、いいや、俺は満足。